はい。 おはようございます、うん、ラスカルでございます本日はある方とというかまあ横にいるんですけど<笑>も見えてる<笑>もう見えてるんだけど本日はですね す, あのすするくんと一緒に久々のコラボ撮影ということでご無沙汰させておりますよろしくお願いしま す, ししま す, しします何年ぶりか分かんないよ ね, リ ア, いかかいよねリアルに4年ぶりぐらいとかかもしれない年ぶり動画撮るのマジでマジ で, <笑>で赤城さん家も移転前移転前が最後だねだよね、うんうん、だいぶ久々なんだけどめちゃくちゃ久しぶりです今日はですね群馬県の桐生市にございます、はい、赤城さんの方に、はいえーはい、二人で二郎系をすすりに行こうということでそうですね 今日は、うんまあ、移転後ス す, すも初だし、はい、あ僕もだいぶ久々ということで以前食べたラーメンとはまたちょっと違ってると思うんで、ね、おお楽しみっすね、うん、2人一緒に揃ってはじめましたな感じでちょっとこの赤木のラーメンというものを楽しんでいこうかなと思っておりますもうメニュー決まった舞台入りのラーメンしようと思いますせっかくなんで舞台入りのラーメンせっかくラスカルさんと一緒にいるからちょっと俺もプチオ食いかましたろうと思って<笑>、まあ、あの食えなくても大丈夫だからサーブしてもらえれば<笑>それだけはしないように頑張るわマジでちゃんと食うからえちょっと僕のは今日は。 あくまで皆さんに普通のサイズがどんなもんかっていうのをお伝えしたいので、まあまあね、中というか並盛りでえイ、ー、料 300g で両方注文させていただこうかなと思っております<笑>まあメ料だけで合わせたらゆでまで600あるただ、まあ、600はもうおやつでしょいやおかしいよ3日何もいらないもん600切ったらも<笑>何もいらないもん早速<笑>ちょっと注文してそうです、ね、ラーメン食べていきましょうかお願いしますお願いします とということで、ただいまですね1杯目のラーメンが到着いたしましたちょっとねあの無駄にオープンにとっても、はい、麺伸びちゃうと思いますね。で早速食べていきましょうか早だきますいきますいただきま す, きま す, きますめっちゃうまそうめっちゃうまそうやば い, やばいスープがうさあこれまた層になってるのがいいね色味がうわスープうまそ う, う, う, まそう、まあ、ちょっといただいちゃおう これスープめちゃめちゃうまいよ。あほんといますう油、ん 脂, <笑> 脂, 脂, ね、脂, 脂っちいうかもう肉だね。 肉 変, だよ肉変<笑>うんスープマジでうまいな母乳化なんだけどさ、うん、ちゃんと醤油感あって皮乳化っぽいよさも残ってる、ね、ああそうだね重くないそんなにそう重くない、うん、うまそううんうんうんうま結構しょっぱな模だね、うん、赤身の部分がしっかり醤油吸ってるよめちゃくちゃうまいめちゃくちゃうまい スープにしっかりだし感あるわうんうん豚の味するよなするね、うん、ようやく麺出ましたよおいやこの麺やべえなめちゃくちゃうまそうちょっと麺いただきますうめ、ん、え、うんうん、<笑>おおっ でも麺変わった気がするわあ本当。うんめちゃくちゃうまいよこれ自家製麺ですからね、うん、うわうん麺うまっなんか芯の方に 二郎っぽいコシ、うん、ちゃんとごわっとした感じあるんだけど、ね、なんか表面はどっちかっていうと芯た、うんの高すぎみたいなあちょっと滑らかな結構シルキーな感じでこの麺ちょっとジロー系の人店食ったことないから、うん、うまい、うん、<笑>めちゃめちゃうまいニンニクちょっと溶かしていただきます、うん あーうまニンニク合うなうんうまっじゃあちょっとこちらいっちゃいますかね僕の方は<笑>注文させていただいておりますこれ漬け卵でございますねいいね<笑>いいよね生卵にも会社入ってるからねうん いただきます。め ち, ち、はい、おお、やっぱ会社行くといいよね。うまい。うん、<笑>絶対うまいと思う、うん。やっぱちょっと会社入ってるとさ、薄、うん、まらないじゃない。あ、そうそう。味が薄まんなくて、うん、旨味そのまままいける<笑>、うん。合うな、うん。めちゃめちゃ合う。じゃあ唐辛子入れちゃおう。鉄板でしょう。 や、ねね、っかり入れた<笑><笑>ちゃんと入れれれたちゃゃんんんと入れてじうわ う, まそうこれっすよやっ<笑>あいい感じ。うん やろうかなうまっいマジ、ま、でうま い, ない唐辛子と生卵めちゃくちゃ合うからねベースが濃いからさ多めに入れてもその唐辛子の粉っぽさみたい な, のないんだよ、ね、そうなんだよねうん何してもうまくなるんだよな何してもうまくなるベースがちゃんとしてると これなら5杯食えるわマジで<笑>大食いじゃん、それって大食いなんだけどね大食いなんだけど ね, ね<笑>いやもう気づいた最後ですわ早っマジ味玉ラストっす早いんだ、やっぱうわ、味玉うまっカツかなすげえ似てるわ確かしてんだ うんうまということで例えばね2杯目汁なし到着いたしましたいやめちゃめちゃすごいねパワーがいやすごいさっきよりボリューム感あるねボリューム感は、うん、こっちの方がマシマシだねあるねだいぶ<笑>あるねだいぶすごいわめちゃめちゃうまそうなんでちょっといただきます せっかくなんでね、すすにもこの美味しいシューラッ食ってほしいといいんですかはいで、ちょっと普段はもちろん一品を取り分けてってのやってないんですけれども<笑>今回ちょっと撮影なんで特別にちょっと一口あげてもいいよってことだったんでありがとうございますちょっと使ってないお箸を使ってちょっと、はい、混ぜますんであざっすどうやって混ぜたらいいこれ<笑>これどっかの卵黄を崩して<笑>崩して、でこのカラネギも食ってほしいのよいや、えー、半端いな そんないらないマジで食えない食えないもうお腹いっぱいなんだからもうちょっとこれでやばいってはい、ぜひこのうまい汁なしを食べていただきたいなといいんですかいただきます<笑>うんうん、うん、汁なしは結構も食感そう和食、まあ、っ, っとした感じ、うん、うまいそうだからやっぱもちろんラーメンも人気なんだけどツ、うん、イッターとか見てるとやっぱ半分近くのお客さん結構これ食ってる写真あげてんだよねあ本当ブラックペッパーがめちゃめちゃ合うのよ、えっと、こちらいただきます <笑> 何, 何のむせ<笑>ブラックペッパーいいか<笑><笑> あ, あ、うないまい、うん、こってりしてるんだけどさラーメンと同じでこの後味とくこってり感ないよねさっぱりしてるよね後味は、うん、意外とさっぱりしてる、うんだめっちゃうめえ<笑>、うん、こっちも豚ましで頼んでるからでもほぼ1本分は今日チャーシュー食った、うん、あそうだね<笑>すごいな一人でうーん うん、やっぱラーメンで温まってるチャーシューが柔らかいのは当たり前だと思うんだけど、うん、塩なしでちょっとぬるくても全然柔らかいんだよね。 結構大多数のお客さんがあのショーにして豚マスターにしたりしてるもんねうんねもう減らしてでも肉食いたいって人もいるしああ豚を求めてきてるんだねやっぱ結構名物になってっからねこの豚うんなかなかこんな分厚くて柔らかい豚食えないもん食えない、うん、いやマジでうめえなで、まあ、ちょっとあの今日トッピング頼んでまして辛ねぎとねスイカの辛ねぎとチーズですねああおいしそうね、うん、そうちょっとがっつりさしたいなと思ってスイカでチーズトッピングを もういやいやいやいやマジでマジでもう食えない林田とかでも食えないと思うもう今<笑>やばいよこうやって人と撮影するとたまには楽しいなって思うんだよねまあまあまあ、うんうん、スイスもずっと1人じゃないまあそうだねでも結構コラボしたりとかさ、まあ、サブちゃんでもメンバーと一緒に食いに行ったりするじゃない、うん、どっちの方が好き 俺一人でし一人で自由にもう何も考えないで地方とかに放たれたい俺はそれが一番気軽でいいから俺だとやっぱこのカメラがさ量多かったりとかさああまそう量も食べるから事前に時間とかいろいろ相談しなきゃいけないけどでもスッスなんかね結構 GoPro で作っていけたりするから全然規模はめっちゃ小さいしフラっと行って撮影機場撮ってフラっと撮って帰るもんねそれもいける全然地方だったら絶対無理だもんなスッスはでもカメラを増やさないなんだよねそうだね あんまりそう機材も別に詳しくないからだって一時期さいつものハンディさモニター折れたまま使ってたよねああつっしたかお金なさすぎて僕だけ言っていやっぱりいつもと違って話しながったからさお腹いっぱいになってきたそりゃそうよ全然大食いモードに入ってなくて腹いっぱいになってきた普通の会食みたいなさ<笑><笑>撮影してない時きは二郎系来たら麺半分だからね<笑>だいたい店主さんに病気ですかって<笑>大丈夫ですか<笑> って言われる。ま<笑>あ<笑>そう思うよ、ね<笑>じゃ。ということでこれ最後の一つ目です。おお、ありがとうございます。うん、食った。よく食ったな。<笑>すごいな、マジで。<笑>でも今日食ってない方なんだけどね。 おかしいいのよ、ももうそれがもう<笑>いやでも量多かったけどベースがやっぱりうまみしっかりしてるし、まあまあそうだね、なんだろうなもう一口一口っていっちゃいたくなるようなラーメンだから、うんうん、苦しいって感じがなかったんだよねだ食べ応えはすごいと思う相当あるね、うんまあ、食べ応えもばっちりだし満足感すごいねやっぱねすごかったね、うん、マジでうがいっぱい大満足です本当にうまかった<笑>いやでもめちゃめちゃうまかったねうまかったっす、はい、それです まあ、とというこで今日の動画はこんな感じで、まあ、ぜひ、ね、あの概要欄の方に、まあ、スーツ TV の方 の,、ね、ああの概要欄も貼っておいてありますのですぜひ、ね、皆さんもそちらの方に飛んでいただいてスーツの方の動画も見ていただければと思いま す, い ま, すまた気になった ら,、ね、こちらの赤木さんも食べに来てめちゃめちゃうまいラーメンとか豚も食べてくださいというん、まあ、ことで本日の動画はこんな感じで、はいえー、本日の、ね、動画も良かったなと思ったらチャンネル登録やコメント、高評価 えまたサブチャンネルの方も始めておりますので概要欄の方からそちらも飛んでいただいてチェックしていただければと思いますそれでは次の動画でお会いしましょうじゃあねーありがとうございましたあ<笑>